平成29年8月3日、阿蘇山上一帯に自生している鉱山植物、宮間霧島の枯れ枝の撤去作業が行われました。宮間霧島の枯れ枝の撤去作業を行ったのは、阿蘇郡市内にある建設業12社の若手経営者や後継者で組織する阿蘇地区建設業青年部です。この作業は、 今回青年部を立ち上げたのを機会に、ボランティア活動の一環として、発骨化した枯れ枝の撤去作業を行ったものです。この日は、麻生地区建設業青年部の森本隆会長や市役所の職員ら20人で、麻生山上駐車場東側に自生しているおよそ5ヘクタールの原野で作業を行い、火山ガスや火山灰の影響で、 枯れて白骨化した宮間霧島の枝を手で折ったり、ノコで切り取ったりしていました。作業は午前中行われ、2トントラック4台分の枯れ枝を撤去したということです。阿蘇市観光課の話では、ここ数年、宮間霧島の枝の枯れ方がひどく、さらに枝の白骨化が目立つようになってきた。枯れ枝の下からは、 新たに宮間霧島が芽吹いており、枯枝の撤去によって来年は宮間霧島もきれいに咲くだろうということです。